皆さんこんこにちは NV サポート の, みそのです今回は NVDA 日本語版のインストール手順について説明します基本的には NVDA はインターネットからダウンロードしてインストールする形をとっていますこのデモンストレーションの前提条件としてはまだ音声化環境が 全くない状況であることまた、ある程度キーボードの位置関係が理解できている方を対象にしています。例えば、PC トーカーやフォーカストークがすでにインストールされている場合には、今回のデモンストレーションを参考にインストールを行ってみてください。 また、キーボードに関しては、Alt キーや Windows キー、また、アルファベットの A から Z までの位置が、タッチタイピング等で理解できていることが必要です。それでは、早速、始めたいと思います。まず、Windows キーを押しながら R を押して、ファイル名を指定して実行のダイアログを表示させます。 ここで http://i.nvda.jp を入力します入力が終わったら Enter キーを押しますそうするとダウンロード URL の直接の アドレスが開きインターネットエスクスプローラー上に保存するか実行するかのツールバーが表示されますこの保存するか実行するかのツールバーにフォーカスするにはオルトキーを押しながら N を押しますその後実行を選択する必要がありますオルトキーを押しながら R を押します。ダウンロードからインストールが開始されるまでの時間はおおむね5分程度待った方が良いかと思いますインターネットの回線速度によりますが音声化環境が全くないとダウンロードがどのくらい進行しているかが全く分かりませんなので、 ダウンロードが確実に終わるまでしばらく待つ必要があります。先ほどの「a ルト」を押しながら「R」を押すとダウンロードが終了すると自動的にインストールが開始されます。 ダイアログ使用許諾契約グループ使用許諾契約エディット複数号読み取り専用ブニュージェネラルパブリックライセンスひらがなローマ字インストールが開始されると今のようなサウンドと NVDA の方から無構成音声によるライセンス条項の最初の部分が読み上げられます。ここからは NVDA の 音声をを使ってインストール作業を続けることが可能ですではここでタブキーを押しま す, 同意するス、はい、タブキーを押すと、えー、このライセンス条項に同意するのチェックがありますのでスペースキーを押しますスペースチェックスペースキーを押して同意しますここでエンターキーを押します このコンピューターに NVDA をインストール i ボタンオルトラス i 今回は NVDA 日本語版をこのパソコンの中にインストールしようと思いますのでこのまま Enter キーを押しますなお NVDA 日本語版のポータブル版を作成する場合は、えー、ここで Tab キーを押してポータブル版を選択する必要があります ままずはここでエンターーキを入力したいいと思います。NVDA のインストールダイアログ NVDA をハードディスクにインストールするには継続を押してください。丸。ログオン画面で NVDA を使用する L チェックボックスチェックオルトプラス L ここの画面ではログイン画面で NVDA が自動的に立ち上がるかどうかの設定ができます。 またもう一つの設定項目としてデ ス, クトップのデスクトップにショートカットを作成するかのチェックもありますが基本的にはこのままエンターキーを押してくださいエンターキーを押すとユーザーアカウントコントロールユーザー制御ダイアログが表示されています確実に NVDA が えー、ダウンロードしたものが正しいものであるならここで「はい」を選択します「はい」を選択するにはオルトキーを押しながら「y」を押します NVDA のインストールは成功しました「インストールされた NVDA を実行するために「OK」を押してください「OK」ボタンはい今読み上げたように、えー、NVDA のインストール作業が終了しました ここでエンターキーを押します。マイク。ようこそ n v d a ダイアログ n v d a ようこそ簡単譜 NVDA キーを押しながら他のキーを押すといろいろな操作ができます。まインサートキーが NVDA キーとして使えますが、電キーのインサートキーの設定は変更できます。ま NVDA キーと。 ま、NVDA メニューには NVDA の設定の変更を説明その他の機能がありますまなお英語キーボードでは隠スロックキーを NVDA キーとして使えますまオプショングループ無変化の NVDA キーとして使用チェックボックスチェックひらがなローマ字 NVDA が起動すると毎回このように NVDA ようこそ というダイアログボックスが表示されますここではどのキーを NVDA キーとして割り当てるかの設定などができるようになっていますなおこのようこそ画面が毎回出るのが鬱陶しい場合には表示させない設定にすることも可能ですここで Enter ーキーを押します ップトキーボード配列ダイアログ NVDA2013.1 ではラップトップ配列はより直感的で一貫性のある新しい配列に変更されました。まるラップトップ配列でお使いの方は最新情報です詳細をご確認ください。まる最新情報を読むボタンはい、えー、バージョン 2013.1 からは NVDA のノートパソコン用のキーボード配列が若干以前と比べて変更されましたその情報が表示されています参照する場合はここのボタンを矢印キーまたはタブキーで選んでエンターキーを押してくださいこれを飛ばす場合にはエスケープキーを押します 以上で、初めて NVDA 日本語版をインストールする手順は終わりです。